平成29年12月16日、ここ、阿蘇医療センターで、第2回、熊本復興応援ナースの交流会が行われました。熊本復興応援ナースとは、熊本地震後、離職者が増えたことで、看護師不足が深刻となっている阿蘇地域で、最短1ヶ月から1年程度の期間、看護師などの資格を持つ人材に、 各医療機関で非常勤として働いてもらうという、熊本県と熊本県看護協会が今年5月から始めた事業です。人材を広く全国各地から募集し、麻生での住居提供や、また滞在中に観光なども楽しんでもらおうと、観光施設や温泉の無料券なども用意されています。この日行われた交流会には、復興応援ナースが勤務している 阿蘇地域の6つの医療機関から現在勤務中の復興応援ナースと看護管理者である看護師長などが参加しました交流会ではまず阿蘇医療センターの甲斐豊院長からの講演があり阿蘇地域の医療の現状や災害拠点病院として熊本地震直後阿蘇医療センターがうまく機能した点や反省点などが報告されました 続いて情報交換が行われ、復興応援ナースとして実際に働いてみた感想や、受け入れた医療機関からは、準合力の高さを評価したり、現場でいい刺激になっているなどという意見が出ていました。 ただ阿蘇で仕事をするっていうこと自体がどうも応援になるみたいだから私はそれで行かせていただくっていう本当にご縁があってこちらに呼んでいただいたと思っています、えー、と仕事の面ではあのお力になれることが少ないと思いあのその他で観光の方に私はちょっと力を入れようと思いまして<笑>あの友達にはあの阿蘇においでと誘って一緒に遊びに行きあの フェイスブックでは、あそは素晴らしいと発信をし、友達にあのこういったあのいいし、復興支援ナースっていうのがあるから、興味があったら、あのやってみたらっていうふうに、ちょっと口コミで広めてみたりとやっています、あと半月ですけれども、あのよろししくお願いします。この熊本復興応援ナースは、来年度までの2か年計画で、現在も募集しています。 これまでに10人が麻生地域で働いていて、この制度をきっかけにある医療機関では就職につながったという例もあるということです。熊本復興園ナースとして働くには、まず登録が必要で、熊本県ナースセンターのホームページから、または直接電話でもコーディネーターが対応しています。